今日授業中に地球温暖化について話してた質問した冬休みの間に地 球, 地球温暖化についていいことしたの悪いことしたのどっちって聞いたら一人の生徒が悪いことしたってあ何したのって聞いたらあバイトには毎日車で行ったってほうじゃあまあねどこに住んでるのって聞いたら西原だってじゃあバイト先はどこって聞いたら バだってじゃあ、それは車でどのくらい時間かかるのって聞いたら30分ぐらいって。で、30分だったらやっぱり歩くとか自転車とかは厳しいかもしれないと思ったけど、いきなり思いついたから聞いた。え、距離はどのくらいあるのって聞いたら、彼が5キロって。5キロ !5 キロだけだったら余裕で歩いていける30分しかかからない。自転車だったら15分ぐらい。音楽つけて、運動として楽しめばいい。 なんで車で行くでもやっぱり彼のせいにしたくない。問題は私たち の, の文化。特に沖縄は車社会。というのはみんなは A にいるときに B に行きたいときにはどうしても車で行くしかないと思い込んでいる。でも本当はそうではない。特に大学生だったらあの子供も接っていかないといけないとかそれはないから歩いたり自転車で行ったり G ボードでもスケボーでも行ったりするのは全然あり得る。沖縄の皆さん。 あの短い距離だったら、ちょっと運動しながら、節約しながら、地球温暖化を起こさないように努力をかけましょう、もうこれは本当に文化の問題です、私たちはみんなの文化を変えなければ、いや変えなければ、地球温暖化が進んでいってから、私たちの文明は本当に危機の状況に入ると思いますよ。